え、結構違いです、これ。お<笑>えー、<笑>はい、解けました。<笑>皆さん、こんにちは。台湾人のリンです。今日のテーマは台湾探偵、日本のコンビニで売ってる台湾封筒調査。日本のコンビニでいろんな台湾封筒を売っています。 見たらへかそういうものがあるかからだかの私かわかんないですよねってたまに思だちゃいますところで、今日はそういう日本のコンビニで売ってる台湾フードは一体台湾フかドかどうかで、そういう味が美味しからだからだからだからだかを一緒に調査しましょう今日はかつ商品を用意いたしましたらだ食べる前にまずは私の助手さんあの、名前からだからだからだか トモソンさん、登場してもらいますイエーイ。エーどうもトモソンですトモソンです台湾探偵さんの助手を務めておりますよろしくお願いしますではまず、選手エントリーナンバーワンは台湾混ぜそばですコンプ酢をついています見た目はそういう感じです見た目はちょっと微妙とりあえずレンジします チンします。チンします。いらないです。チンしましたー。では、このお酢を入れます。台湾はお酢、昆布のお酢は入れないですね、えー。これは日本オリジナルじゃない。そうだね。あと、この人が昆布酢をだいたい四十五回よく混ぜて食べてね。で、四十五回を混ぜて食べてる、うん。じゃあ、混ぜましょう。45回いや、意味、意味あんまりわかんないけど。では、いただきます。 役者の薄台湾の味じゃないです。いただきます。うん、でもうまいと思う。台湾の味かどうかはわかんないけど、うん、うまいですうん、なんでもうまいこの人。麺はうどんっぽいです。うん。ちょっと固めのうど ん,、うん。次、台湾麺せんです。おお。では。うん、匂いいやどんな感じ。ちょっとパクチーの味。あ、うわ。パクチー。この人はパクチーが苦手です。<笑> なんでも美味しい美味しいの人が唯一パクチーが苦手ですパクチーだけはもうダメです台湾の人でさパクチー苦手って人いない私はパクチー大好きの子でもパクチーが大嫌いの人もいますパクチーはなんか小学校の時庭に入った草の味がするんだよパクチーに謝ってくださいすいませんパクチーさんおお。え結構違いですこれ違い違 い, い台湾のもの スープはこしてー、お雑煮で作ったスープですから、ねえー、日本人の味も違いと思います。ちょっといいですか、ね。オッケー、じゃ、あ日本人の、あの、人名前なんだっけど。え、ともさん。あ、ともさん、いやね、ずっと<笑>覚えられなくて<笑>。覚えてくださいよ。<笑>うん、美味しい。はい、この人、美味しいしかコメントが出ない。うん、だし、だし美味しいです。もし、みんなが台湾の味が食べてみたかったら、おす す, おすすめです。はい、好き。 台湾まぜご飯です。中はこういう感じです。とろとろ。うわ。ちょっぱ。どう台湾っぽさ。ないんですね。台湾に存在しないんだっけこれ。ないんですね。台湾はあまぜめしはないです。ああ、そうなの。いただきます。うん。あ、うまい。なんだろうね何が台湾っぽさを。 カツオじゃないカツオで日本人は台湾風を目指してるのかもしれない溶けましたね溶けでは次鶏台湾ラーメンですまずは台湾ラーメンそういうものも存在してないです名古屋は台湾ラーメンというものが有名なんじゃないですかそれも結構昔から都 市, 都市伝説ですね日本<笑>で生まれたものそうですよねそれは私以前日本の授業で 日本人の先生教えてくれましたよ。実は名古屋出身の日本人が台湾に行って、なんか台湾の麺を食べて、そして名古屋に帰ったら日本人の味に合わせてアレンジしました。で、以上台湾からあの生まれたものですので台湾ラーメンの名をつけました。でも実は台湾ラーメンは存在してないです台湾は。なるほど。<笑>そうですね。勉強になりましたよね皆さん。真実はいつも一つ。長はこういう感じです。 やっぱりニラがありますよね。わかりました。日本人のイメージは台湾はニラ、鶏肉、ネギ、辛い。赤い。赤い。はい。溶けました。寿<笑>司山菜みたいな。うーわ、ニラの匂い。やっぱニラだね。台湾人舐められてるんですよね。ニラ入れて。いやいやいやいや。ニラ入れといえば台湾風でしょ。いやいや君、あのここれを作った人に謝ってください。<笑> た人すみません私別に台湾の人を舐めってるって言ってないでしょ<笑>ないですか日本大好き<笑>カットカットカット日本大好き台湾人ですは い, いコな、コフィな特製油すげえ。めっちゃ赤い特製油がまっ 赤, っ赤<笑>おんえ<笑><笑>いただきます うまい。うん。でしょ？なんでもうまい。台湾度はゼロパー何パー？ニラが生えてるから一かな。うん、<笑>春雨スープのあ台湾ラーメン味です。でいろいろを混ぜていますよね。春雨なんですけど台湾ラーメン味。でもそもそも台湾ラーメン味は何ですか？<笑><笑>うわ。液体スープも赤。<笑>うん。ちょっと評価しにくいね。<笑> 台湾っぽい。僕な い, いただきます。<笑>うまい。なんか台湾っぽさ感じる。俺からしたら日本人の俺からしたら。え？僕はあの二月に一緒に台湾に出かけたんですけども、その時に食べた何かに似てる気がした。今台湾人に謝ってください。<笑><笑>はい。や、は、っ、い、最後の一つ台湾トーナステです。 ローソンが台湾大好きですね。6つの商品の中でもう4つがローソン、うん、3分の2ローソン<笑>これは多分台湾存在してるものだと思います、うん、台湾のある有名なドーナツのお店はあります、うん、あの「西内甜甜圈というお店です日本語と直訳すればミルクドーナツです私は勝手にこれ見た目で判断して、うん、多分 あれをアレンジした<笑>台湾で流行ってるそのミルクドーナツを日本風にアレンジしたものだと思われる台湾探偵のスイーツ知れない天然中の店謝ってください<笑>もしあれをイメージしてアレンジしたら<笑>あの普通にドーナツとしても、うん、あまり美味しくないと思う い, <笑>いやうまいです<笑> いや俺普通に好きですでも、うん、台湾風かって言われたら分からんあの普通にミスタードーナツに売ってる、うん、<笑>まだ台湾でその流行ってるミルクドーナツなんとか千々千のミルクドーナツをオ<笑>マージュしたんでしょおそらくまあ普通になんとか千々千のミルクドーナツ食べた方がいいです今回の調査結果 個人的一番台湾に違うと思う商品は。じ、う、ゃん。あの台湾面支援線です。うん、もし台湾探偵に調査してほしいっていうあの台湾風フード日本でお見かけした方は。<笑>ぜひ下でコメント欄で教えてください。手紙手紙ラジオで読み、うん、ません台湾風探偵。えー、私はこれを見ましたけど。ペ<笑>ンネームパクチーさん。では今回の調査以上です、はい。以上です。 バイバ イ, バ イ, バイありがとうございました。台湾風探偵の冒険は続く